えー、いつもお世話になっている K-1 ドリームの皆さんですよろしくお願いします皆様こんにちは横浜から参りました K-1 ドリームです今日は一日楽しく演説していきたいと思いますどうぞよろしくお願いいたします 雲を受け散らし明るい未来へ運が装填春を来い 来吃。 おサクウま祭りに今日はワクワクした毎日でした。皆様とお顔を合わせられて本当に今日は幸せな一日です、ね。世の中に明るい春が来ますように一緒に心を重ねていただきたいと思います。よろしくお願いします。 柔らかな風、きっとどこかで春が生まれてるそうそうそうそう 走走走 はいありがとうございました。